オリエちゃんが。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。いやです。少量でーす。はい。はい、というわけで、今日はある夢を叶えようと思います。いいその夢は。うん いい衣装とかで毎年年を重ねていくごとに写真を撮っていきたいなと思っててあーいいスタジオとかまあいい背景とかそういうのであるよねなんかそういうねそうそう、うん、それでどんどん年を重ねて綺麗になっていきたいなと思ってるから、うんうんうんうん、で今回は僕らさ披露宴の時に着たじゃないスーツを、うん、そうだね、うんうん、そのスーツをずっと着ていきたいと思ってる ああ、そうなんだ。そうだね、うんうん。って思って、うん、去年は残念ながらやってないんですけど、うん、今年からその衣装を着て、撮、うんうん、りに行こうと思います。はい、で、うん、えっと、今思ってるのは、うん、東京駅のところが撮影、うん、スポットになってるみたいで、うん、結構ウェディングことを撮られてるのが多いっていう風な話を聞いたから、うんうん、そこに今から、うん、その時の衣装を着て撮りに行こうと思います。はい。はい、では、行ってきます終了 というわけで、東京駅にやってきましため っ, めっちゃ綺麗だよねはい、というわけで、はい、ますか見せましょうかせーじゃーあ。寒いよあ、寒<笑>いというわけでですね、<笑>これが、はい、披露宴の時の衣装なんですけれどもう今日はですね、この衣装で東京駅をバックに写真を撮っていきたいと思いま す, います結構でも、着れるもんだねそうだねちょっと恥ずかしいけど<笑>、はい、<笑>はい、撮っていきたいと思います いいね。うん、今回つーちゃんに撮影の協力をお 願, お願いします。よろしくお願いします。そう。どういう感じで撮る？とりあえずじゃあカメラをバックしていただいて、うん、とりあえず撮ってみるか、うん。あ、すごいね。もうめっちゃ綺麗だね。 これは多分普通で撮ったやつポートレートじゃないやつ、うんうん、足長く見える、ね、確かに下から撮ってるからやろうね、うん、足が綺麗に見える<笑>オッケー俺一人のやつ、うん、あ, あの辺でやっぱ撮ったらさ、ちょうど入るい、うん、どうなんよねちょっと場所を移動してみるよしよう、うんうん、ちょっと場所移動しようと思いますここら辺わあ、綺麗めっちゃ綺麗だなここら辺もうちょっとするとこがいいか まあここら辺でもいいと思うけどもすごい、ね、めっちゃ綺麗そっち側も写したすごいねじゃあここで撮ってみようかうんそしたら撮っていきますっ、うん、<笑>ったたががいいよねった方がいい<笑>でも俺までは根元が触れるあまあ確かに すごいないい感じに取れるねおつーちゃんうまいあ、うん、なんかプロに撮ってもらってる<笑>めっちゃいいじゃんいやせーわ<笑><笑><笑><笑>ダサいなそれはうんうんいいと思 う, ど う,、うんどううん、じゃあ次はどうする場所変える、うん場所うん、これもそうだ、ねうん その通りや ね, ね結構撮ってる人多いねね多分、うん、そのウエディングフォトの、はいはい、やっぱスポットだよ ね,、うん、なるほどねなんか前撮りとかの、うんうんうん、すごいね、うん、いいすごう、はいというわけで、はい、次は何ていうのかな皇居の通りかうん皇居につながってる通りかなはいに来ましたは い, はいじゃあそうめちゃくちゃ綺麗い、うん、き うん。うん、お抱き上げてきた。えじゃあ、これも。いや、多分ね、俺の腰がやられると思うんだよね。<笑>腰が、いや、無理無理やろう。いやいやい や, いや、いい、いい。いい。いいいいいい<笑>いい うん、最後あれなんか、うん、15秒ぐらいでいいから、うん、小さい PV みたいな作りたいから、うんうん、こ, こなんかしゃき道のもう撮ってんのこれ、うん、あ撮ってんのかーちゃんもあのちょっとついてきてもらってうん、オッケーオッケー、うん、い, い, いい よ, じゃあこるよ、はいいよ終了はいはいというわけですね、うん、最後に、うん、ちょっとねあ<笑> PV っぽいのを PV ね、うんはい、あのー、そう写真だけじゃなくてちょっと映像も僕が作って編集しましたので、うん、そちらをお届けしたいと思います、うん、ご覧くださいオリエジャングオリエジャング ひょうにょん。というわけで今回は い, いよいよ思い出が出たと思います。 いやーよかったよかったいやー想像してたよりすごい綺麗うん、うん、ね毎年毎年、うん、この格好で俺はやれたらいいなあー確かにね、うん、そうだねいい記念になるように、んまあはい、今回は東京駅だったんですけど、うん、来年はまたね違うところ、うん、絶景スポットとかに行って撮影できたらいいなと思います、はいはい、というわけで今回の動画はここまでにしたいと思います、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンお願いしま す, しますインス タ, ツイッター、TikTok、もお願いしますいしますではまたー